恥ずかかしくないいいんでですすねどうも政治ろろのです残り幾ばくもない大統領生活を送っているムン・ジェイン大統領。このままいけば、歴代の韓国大統領同様、退任後は悲惨な末路が待っていることは想像に難しくありません。 文大統領がこの5年間で行ってきたことを思えば、韓国歴代大統領の中でもずば抜けて無能であり、韓国国民になっても致し方ないと思われます。内外にその無能さを示し続けてきた文大統領ですが、ここまで尻に滅裂な人物だったとは。中央日報の記事を引用します。政治指導者であれ、 一般市民であれ、メッセージの誠意はどれほど一貫性があるかにかかっている。いくら立派な言葉でも数年間にわたり見せてきた言動と違っていれば、これを見る人たちは首をかしげる。任期50日ほど残したムン・ジェイン大統領の最近の安全保障関連メッセージがまさにそうだ。ムン大統領は22日、 人気はあまり残っていないが、憲法が大統領に付与した国家元首であり、行政の主犯、軍の統帥賢者としての責務を果たすとし、国政にはわずかな空白もあり得ない。特に国家安保と国民の経済、国民の安全は一瞬たりとも隙があってはならないと述べた。会議中、不安定な韓半島、 朝鮮半島情勢を繰り返し強調したという。前日に開いた国家安全保障会議 NSC 拡大関係長官会議で、韓半島の安保危機が高まり、安保力量の結集が必要な交代期に、青瓦台危機管理センターと国防部、合同参謀本部の移転は、安保の空白と混乱を招きかねないと述べたが、 その延長戦だ。ユン・ソン・ギョル次期大統領の5月10日大統領執務室43移転に対するブレーキであることは言うまでもない。43移転をめぐり安保を懸念する声が少なくないのは事実であり、ある意味で妥当だ。しかし5年間ずっと北朝鮮の多くの挑発に対応してこなかったムン大統領が、 新旧政権移行局面で連日安保を強調すれば苦笑するしかない。今年に入ってからも北朝鮮は各種ミサイルを繰り返し発射したが、韓国政府は挑発と言わなかった。国連の対北朝鮮球団決議案にも3度も参加しなかったが、最近立場を変えた。北朝鮮の金与正東党副部長から 挑発という無やみな用語を使うなという指摘を受けると、この政府の安保トップは挑発でなく脅威と表現し、数百億ウォンの税金を投入したケソン工業団地連絡事務所を爆破されても抗議もまともにしなかった。与党代表はミサイルで撃たなかったのが幸いと言った。国民は自国の公務員が 正海の冷たい海で殺害されて燃やされ、脱北した漁業関係者が目隠しされたまま北に強制送還されるのを眺めることになった。北朝鮮が軍事挑発をしても、韓国の大統領に茹でた牛の頭も笑うと侮辱しても、もう少し果敢に対話しようという内心を見せたと解釈し、対話と終戦宣言に固執した。 文大統領は、県中日にも、南進ではなく、北朝鮮軍の南下と表現した。朝鮮戦争の英雄、ペ・ソン・ヨプ将軍の葬儀には行かず、韓国哨戒艦天安犠牲者追悼式には、2020年以降から出席した。脅威の主体を希釈し、国民の自尊心も崩す5年間だった。これだから、 安保に背を向けてきたが、大統領執務室移転の話が出ると難癖をつけている。司法選挙を控えて国家の安保でなく政権の安保が非常事態なのかという皮肉を聞く。執務室移転に関する安保の空白については、新旧政権が向き合って最善の対策を準備する必要がある。引き継ぎ拒否。 選挙不服などの声が出る破局状況になってはいけない。とのことです。任期残りわずか50日余りとなったムン大統領ですが、最後まで軍の統帥賢者としての責務を果たすと言っているようですね。そして会議中、不安定な朝鮮半島情勢を繰り返し強調したというのですが、ムン大統領がしきりに、 朝鮮半島は未だに不安定な状況だと言い続けた理由が、ユンソンギョル氏が打ち出した大統領執務室の43移転に反対するためだというのです。ユンソンギョル氏が大統領執務室の移転を言い出した背景も正直よくわかりませんし、そもそも移転する必要があるのかという点を考えれば、ムン大統領の反対にはそれなりの理があるのかもしれません。が、その理由が、 朝鮮半島の情勢が不安定だからとなると、乾いた笑いしか出てきませんね。そもそも朝鮮半島の情勢を不安定にした原因の一端は、間違いなくムン大統領にあります。いや、ムン大統領自身にその自覚はおそらく全くないでしょう。ムン大統領にすれば、就任直後から徹頭徹尾北朝鮮のために尽くしてきた。 といいいいうう思いででいっぱいでしょうからね実際には、ムン大統領のやってきたことは、北朝鮮のために尽くしてきたというよりは、南北朝鮮の融和を実現し、さすがはムンジェインだと世界から称賛を浴びたいという、心底自分のことだけを考え、無双し妄想し、その実現のために、嘘に嘘を重ねてきたということができると思います。 韓国という甘やかされまくったダダッコのような国と比べれば、北朝鮮の方が若干ではあるものの、世界と渡り合おうとしてきたという経験があるのではないかと思われます。その北朝鮮からすれば、ムン大統領の行動は、こいつ、結局は自分が賞賛を浴びたいためだけにやっているな、と見え見えだったのではないかと思われますし、裏を返せば、 文大統領のやってきたことは、北朝鮮にすら見抜かれているような稚拙な手だったということができるのではないでしょうか。その契機の一つになったのが、2019年3月のいわゆるハノイノーディールです。米朝会談を自分の手で実現させたと言いたいがために、米朝双方の首脳に嘘をつき、結果として両首脳を激怒させたという事件です。 これ以降、北朝鮮は態度を硬化し、2020年には南北共同連絡事務所を爆破、2021年から2022年にかけてはミサイル発射実験を繰り返すという態度に出ています。ハノイノーディールの立役者となったムン・ジェイン大統領、チョン・ウィヨン外交部長官の2人は、どうも本気で私のような素晴らしい人物の言うことは、 誰しもが耳を傾けるはずだと思い込んでいる節があります。悪いことはすべて人のせい。良いことはすべて自分の手柄。自分の手柄のためなら嘘も平気でつく。自己評価が異常なほど高いという、まさに生水粋の韓国人と言っていい存在なのではないかと思われます。想像するにこの二人は北朝鮮が怒っている意味すらわからない。 もしかしたら怒っているという事実にすら気づいていなかったかもしれません。ゆえに南北共同連絡事務所を爆破されても、ミサイル発射実験を繰り返されてもどこ吹くかせ、それが自分の言動によるものだとは微塵も思っていないかもしれません。ムン大統領の頭の中では、未だに韓国と北朝鮮は手を携えているとすら思っていた節が見受けられます。 故に、ムン大統領が躍起になって進めていた終戦宣言に対しても、米中朝が賛成したなどという読まいごとを言っていたのではないかと思われます。このように、韓国と北朝鮮はうまくいっていると思い込んでいるムン大統領が、ユン・ソン・ギョル氏が進めている大統領執務室移転に反対するためだけに、朝鮮半島情勢はいまだに不安定だと言い出したのですから、 中央日報ならずとも、こいつは何を言っているんだとなるでしょう。実力もないのに自分を過信し、ただひたすら他者からの称賛を浴びることだけを絶望していたムン・ジェイン大統領。あと50日余りで退任させるにはあまりにも惜しい人物だったと言わざるを得ません。願わくば在任中に大統領の再選可能という法律を作り出し、韓国の